風。目標とは接触したはずだがやけに静かだなよしもう少し接近するぞ装備の確認は怠るなよ 失敗だ次の段階に移らなきゃいけない立体機動装置は壊れてねえな目型の巨人を引きつけるぞあいつを捕らえる最後のチャンスだ急いでくれよし立体機動で目型の巨人に接近しよう ボサッとしてんじゃねえ行くぞ逃がすかよ絶対にここでそっく構えてやる を振りほどきやった《逃がさない絶対に》女型の巨人が壁に近づいてるぞ絶対に逃がすなもうすぐ女型が壁に近づく今度こそ仕留める 攻めかかれ罠にかかにったやるなら今しかねえ女型の巨人を逃がすな絶対にここから外へは行かせ絶対に逃がすもんか必ずここで捕獲する決着をつける必ず そんなに体力が残ってやらるのかどうしろってんだよけどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう今ださあ、ま、一斉にしろ えっ 自殺の日誌があ る, ある兵士が残したというこの調査日誌は多くの人の手を渡り歩いてきたが記録者たるその兵士がどのような人物であったのか男性であったのか女性であったのかすらも今となってはそれを知る術は残されていない。ゆえに ここでは仮にその兵士を彼と呼ぶことにしようこの日誌を通して紐解いていくのは名もなき一人の兵士の戦いの記録である今から100年以上前この世界に巨人が現れた巨人と人類との間には 圧倒的な力の差が存在したちまち人類は絶滅の危機を迎えた生き残った人類は巨人が越えられない強固な三重の壁マリアローゼシーナを築き安全な活動領域の確保に成功したその日 人類は思い出したやつらに支配されていた恐怖を鳥籠の中に囚われていた屈辱をはっ 巨人だ 走るんだ、うん 100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された巨人の侵入を許した人類はウォール・マリアを放棄その活動領域をウォール・ローゼまで後退させた志願品区に暮らしていたアルミン・アルレルとミカサー・アッカーマンそしてエレン・イェーガーが 第104期訓練兵団に入団したのは847年巨人の襲来から2年後のことだった巨人にすべてを奪われた彼は避難船に乗り合わせた見知らぬ少年の言葉にある決意を固める鎧の巨人への復讐を果たし 故郷を取り戻すその思いを遂げるため彼は第104期訓練兵団への入団を決めたおい、貴様貴様は何者だシガンシラク出身アルミンアルレルトですそうかバカみたいな名前だな親がつけたのか祖父がつけてくれましたアルレルト貴様は何しにここに来た 人類の勝利の役に立つためですそれは素晴らしいな貴様は巨人の餌になってもらおう三列へ後ろを向け貴様は何者だトロストク出身ジャン・キルシュタインです貴様は何のためにここに来た憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか。 貴様は内地に行きたいのかは い,、うん、いおい誰が座っていいと言ったっこんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか貴様は何者だそうかお前もバカみてえな名前だな アホ面下げてここに何しに来たそれは素晴らしいな貴様には最前線で真っ先に巨人の前菜になってもらおう 第104期訓練兵団よく聞いておけ今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやる餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい今日は立体機動装置を使った実戦訓練を行う出来の悪い奴は今からでも開拓しに移ってもらうすぐに準備にかかれ どうだから、ね、遅い何をいなら 様だけ歩いて移動するか や, やってみせますいいなカロライナ何をしているそんなざまでは家畜以下だぞ 貴様が1位だこれで立派なおとりになれるぞ次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう<音>まずは小さい巨人からやってもらうぞ 個人の弱点部位は理解しているなそこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ実技は苦手だけどなんとかしないと貴様は次の訓練に進め他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ に行かれちまったやっぱり僕には向いてないのか何をしている早く移動して次の訓練に取り掛 か, かれ次は大型の巨人だ巨人によっては。 攻撃すべき部位が複数ある確実に狙え今のはどうせまぐれだろうもう一回攻撃してみろ<笑>ああいい9大点だ大型の巨人は 攻撃部位の素早い選定が肝だと覚えておけ面倒な訓練だなサボっちまうかおいさっさと次の訓練地点へ向かえっと終わったかクリスさん少し休んだから行こうぜそんなこと言わないで頑張ろうよあなたを見習わないとねこれより 本日最後の訓練を開始するこれから周囲に多数の目標が出現する迅速に索敵し撃破せよそれでは始め俺が先に目標を見つけたら横取りするんじゃねえぞ意外とぬるいことを言いますねじゃ、獲物を奪うのに作法が必要ですかそうだ 取られるお前が悪いついてくならミカサかライナーかなんだお前かよたとえ訓練でもエレンを一人にはできない<笑>おいおいなんだよその立体軌道は少しは俺を見習ったらどうだ 巨人と戦えるってことを示してやるお互い頑張ろうぜ週間成績を発表するぞまだ時間は残っているソイン引き続き励めなんかこういうのって燃えますよねまるで彼みたいです 訓練だからって手は抜くなよそれが兵士としての責任ってやつだ手は抜けないね私は憲兵団に入りたいからうっ 動かすのは得意な方だけどみんなの勢いに飲まれそうだ今回の訓練の最優秀成績者を発表する今回の訓練の最優秀成績者はお前だお前すごいんだなこの程度で浮かれるなよ油断していると。 痛い目を見るぞこれで本日の訓練は終了だ希望する者は引き続き自主訓練を続けろ大丈夫か捕まれ引っ張り上げる じゃさせやがって焦って姿勢を崩したんだな<笑>でも無事でよかったよ戻ろうかこれより夜間特殊訓練を開始するこの訓練は普段とは異なり個人の技量よりも 半員同士の連携能力や作戦遂行能力を評価する半分けは先ほど伝達した通りだ準備が完了した班から指定の場所に移動せよ以上だ教官の言うことはよく分かんなかったけどよまあ余裕だと思うぜなんせ俺は天才だからな普段の訓練とは違うみたいですけど 森のことなら私に任せてください。なんでこんな時間に訓練しないといけないんだよ。帰りてえ。教官は班の連携を評価すると言ってたけど大丈夫かな。とにかくやってみないとわかんねえだろ。行こうぜ なんんでうまくいかねえんだみんな頑張ってるのによもうガスも刃も残ってませんボディーが突っ走るからですよこんな急ごしらえの班で連携なんて最初から無理だろうこのままじゃみんなバラバラになってしまうどうにかしないと。 そうだね、君の言う通りだまずは装備を万全にしておこうかよしそれじゃあこの班の指揮をお前に任せたいどうかなみんなのペースを合わせるのが上手だと思うんだありがとう僕もできる限り協力するから何でも言ってくれ それじゃよよろしく頼むよみんなでリーダーを支えてこの状況を挽回しようよし他の連中を驚かせてやろうぜよしここから巻き返すぞけどまずは補給が必要だ拠点を設営するんですよね私の勘では。 あそこが良さそうな気がします開けた場所のようだし可能性は高いかもな行ってみようここれが実戦だったら俺たちとっに死ぬんじゃねえかじゃあ ここで失敗しといてよかっただろ急いで拠点を作れ拠点を立てなここが拠点さ 確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよなああその通りだ実戦でも補給できる場所は大事だからねこれで刃もガスも補給できましたね集合地点に急ぎましょう待ってくれ不測の事態に備えてもう一箇所を拠点を設営しておこう よフォローし合うのは当然だろよしこれで予備の拠点もできたな今度こそ集合場所に急ぎましょうおそ、うんうんうん、いぞ貴様らが最後だ何をちんたらやっておった 申し訳ありませ ん, ふんまあいいでは次は巨人に一斉に攻撃を行う訓練だマルコ頼んだサマラはすでに出遅れているすぐに始めろお前が合図してくれってっ合図をしたら 一斉に目標を攻撃するんだみんなで V を狙って一気に倒しましょうラス頼んだ私たち、息ぴったりですねま天才の俺がいるからなコニーさっきそれで突っ走って失敗しただろうフ あるる程度はできるようだなこれより最終訓練を開始する、はい、訓練用模型が森の中に多数出現する迅速に索敵し討伐せよ破壊した部位の数が評価対象となる班で協力しより多くの部位を破壊しろ それでは真面め了解おいエレン同じ判断だから足引っ張んじゃねえぞなんだとはザンてめえこそ足引っ張んなよガスと刃を切らしたと聞いていたがここまで盛り返す、うん、奴らをまとめているのは。 アイスかやああそうだね。 一人で突っ走らないで突っ走ってるのはあんただよこのハン怖いな<笑>おいこれ俺たちいいってるんじゃねえかややれるぞク<笑>お前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ週刊成績を発表する <ス>まだ時間は残っている気合を入れ直せマ<ス>ルコ頼んだ分かっ た, 待った<ス>おいアルミンニーナそれで全力なのかよトロい奴らだなごめん<ス><ス>私足手まといになってるかなマル<ス>頼んだわ 分, 分かった まだ1位になれる可能性はある最後まで全力を尽くそうなあここまで来たんだ絶対1位になってやろうぜややってやるええ最後まで頑張りましょうなあミカサも兄もすごい実力だしもっと力を合わせればミカサの方にその気があればね 兄の方にその気があればそのとにかく頑張ろうかすごいなお前周りに合わせるのが相当うまいんだな今回の訓練の最優秀版を発表する 今回の訓練の最優秀版は貴様らの班だやったお前のおかげだよっしゃやっぱ俺天才かもな私たちやりましたね一時はどうなるかととりあえずよかった訓練はこれで終了だ各自戻って体を休めろ解散 今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ、成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。だが、兵士としての能力は個人の技術だけでは測れん。巨人との戦いは常に複数人で行うものだ。他の兵士との連携がより重要になる場合もある。 それを実現できる素質を持った者がいるかを見極めるのが今回の訓練の目的だったお前のおかげで何とか挽回できたよありがとうこっちこそありがとうよ連携って大事なんだなこりゃ評価も期待できるんじゃねえか実際 即座に他のものをまとめ上げその能力を引き出せる兵士は決して多くはないだが今回はその稀有な素質を持った者がいたようだな104機訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた 厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される王のもとで民を統制し秩序を守る憲兵団壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団特に 内地勤務となる憲兵団を目指す者が多かったが志願が許されるのは解散式で発表される成績上位者10名のみだった彼もまた3年にわたる過酷な訓練を仲間と共に耐え抜いたついに解散式の夜を迎え彼は。 同期たちと共に訓練成績の発表を待つではこれより成績上位10名を発表する呼ばれた者は前に出ろう10番クリスタ・レンズ9番サシャブラウス 8番コニー・スプリンガー7番マルコ・ボット6番ジャン・キルシュタイン5番エレン・イェーガー4番アニ・レオン・ハート3番ベルトルト・フーバー2番ライナー・ブラウン 主席ミカサー・カーマン以上10名ただしこれはあくまで訓練上の成績であり実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ成績上位に入らなかったものもよく考えておけ自分に何ができるのか 何をなすべきなのかをな後日配属陛下を問うこれにて第104期訓練兵団解散式を終える以上